p l e a Say e s this. Oh, Kirai、no. Naranite. Three, t d o one Kirai Naranite. Psycho, Taskaru, Taskaru. I、oh, think everybody、okay. say, Oh, okay, okay, okay, I love you. <laughs> <笑>はいはいはいはいはいはい素晴らしいパーフェクトパーフェクト、はい、パーフェクトスチューデントです。<笑> If you,、uh, you have, uh, can't understand, say h a n y a h s a y はにゅあー素晴らしいはに<笑>助かる助かる<笑><笑>ナイスじゃあ最後ですね最後。チキ。これもちょっと。おおプリーズセイプリーズセイ k ィですオッケースリー・ツー・ e ン・レッツゴーチゅキ HAHAHA <laughs>